原さん、この間見ましたよ。わしゃがな。わしゃがな。わしゃがな。わしゃがな、見ましたよ、ね TV。くったらないことやってましたよね、小鳥ちゃんに。<笑>番組は面白いよ。最高ですね。<笑>すねあれだ、すごい。ね、<笑>あの。番組は。固定で結構。そう、お客さんがいっぱ い, い、うん。見てますね。やっぱり。 あのマフィアさんと中村さん の, あの組み合わせがね、うん、面白い、うんうん、3人って面白いね見、うんうんうん、てる側も面白いだろうし参加してる側も面白いしあの形はいいなと思ったけど、うん、あれだけやっぱ視聴者がいると、うん、か, かなり下手なこといっぱい言ってるけどあの番組<笑>それでもやっぱり気使う気は使うねちょっと、ね そういういとあんま好きかってことは言いにく い, いあねあるねあとで気づいたけどあ俺あんまり意識せずで出ったけど台本はほらあるけど俺呼ばないじゃない、うん、で台本っつってもあの事細かにあるわけじゃ全くないの進行表みたいなやつそ う, そ う, そうあ時間が終わりで書いてるだけでい<笑>いやーこれなんか本当お前平カ也さんとかも一言目から台本にも何もないこと書かれてるから まあもうなんかそうは面白いんじゃないの面白いですよねこれまでちょっとゲストを呼ぶのがしんどい中いろやっいろんな人来てくれて、はい、でイースポーツゲームうーんとコスプレえー、まあその世界からは、うん、一応頑張って来ていただいてはいであとはそのエンタメ界ですよえっ、ー、と番組の趣旨から言うとあいわゆるその ライブエンンターテメンント会、ね、文化人であるとかスポーツ選手タレントグラビアアイドル分かるけど前から言ってるけどさだからそれを向こうがこここでメリットがないじゃない違うんですよちょっと最近ちょっとねあのリサーチしたんですよ僕どうリサーチしたのそのいろんな代理店であるとかね、うん、いろんなプロダクションの人結構見てるんですよこの番組。 市場派とか出る人たちなわけです、ね、基本的にそうそうそうそうそう、うん、そうです、うん、だからみんなが見てるバラエティ番組とかドラマとかを作ってる人たちであるとかそこに出てる人たちであるとか、うん、それをコーディネートしてる人たちがなんかちょっと最近原田の場を面白い面白い言いい言始めてるいやあのさうちの番組はさあの見たらわかると思うけどさこれじ実際 本当そうだと思うのよ。うん、あの完全にデータ的な裏は全部取ることはできないけど、もう傾向として明らかに業界の人じゃないですか。例えばゲーム業界の人が、うんうん、多分あれ半分ぐらいそうです。いやいやいやいや。俺働きくもん。ま<笑>あゲーム業界ね。あの再生回数であの回あんなげ言われるのってだからああこう業界の人なんだ見てんだと思って。いやいや。あとあとマニアックな。うん 視聴者ででしょだからそこは狙い通りですよ、うん、再生回数よりは最後まで見てくれるマニアックな人たちが残ってくれればいいという考えでもともとやってるんでそういう専門的な人だもうマニアックっていうかそっちが本筋の人たちでしょその人たちが見てもるっつってさ言ってじゃ あ, あ他のこういうゲストを入れてみたらどうだろうってやってそのそう思うなかったけどそのそのゲストの方のメリットは生じないじゃないですか。 でもその人たちが出たいって言ってたら、うん、来てこらせてもらったらいいじゃないですか<笑>出たいと言ってる人とか、うん、うちのタレントぜひって言ってくれてる人がいればですよまあそれはあのいたらですよそうですそうで す,、うん、そ, うですそんなちょっとリクエストもちょろちょろ最近出だしてるんですよいやーそれは見わかにゃしんじゃ<笑><笑> 嘘, 嘘ついても仕方ないじゃないですか 文化人の中で言うと、うん、えっとだから最近初めてあんだけテレビに出ない出ないって言ってた人が NHK に1人、うん、あの出演されて、うん、あのゲームゲノムに、うん、小島監督が「あ見た見た出てました」よ。小島さん。えで小島さんで出ないって 言, あれは言われてみりゃあんまり出てないの、うんうん、で NHK とか出たんじゃない だってそういういよすごく熱く口説かれたと。あ本当。はい、それが、まあ、テレビはテレビは嫌だったのかなっていうか動画があんまり好きじゃないんじゃない、うんうんうんうん、動画にあんまり出てこないんじゃない多 分, 多分そうだったんですね小島監督が、うん、これを機に、うん、映像メディアに出てくれるんであれば小島監督を呼ぶの、うんはい、じゃあ全然そのつながりというか<笑>つながりは、ね、声はお声はねおかけできるけども。 E3 とかで一緒に写真撮ったりとかして「うんうんね、ツ, イツイートしますよ」って言って「ええでえでいいって言う人なん で, で全然そこは気さくな先輩業界の先輩なんですけど、うんうんうん、そうただメリットがないやん小島さんにとってそれこそそれこ そ, <笑>それこそ小島さんにとってさ<笑>そこは判断してもらいましょう なかなか難しいんじゃない<笑>でも桜井さんが<笑>そうそう出たからねそうそうですよでも、ね、本当に桜井さんはみんなが持ってるほどある気さくな人なんですよ、うんうん、気さくでしたよ、はい、収録も成し遂げた人たちは、うん やっぱその業界業界に必ずいらっしゃって、はい、その方々ってまあだいぶまあ原さんより上だったり原さん同年代だったり、あのだいぶ年齢も上がってきてるじゃないですか。で僕はそういう人たちにはあのやっぱり言葉を持っている方々なので、うん、あの語り継いでいってほしいんですよ、うん。だから原田のバーだろうが他のメディアだろうが、うん、メディアに出て。 語ってほしいんです僕はそういう人たちに、うん、それは あ, のあなたの思いね<笑><笑><笑>、うん、原田のバーの思いですこれはあなたのバーの代表としてそう思う<笑>そう、うんはい、でそうやって語ってほしいので、うん、語るんだったらぜひここでと、うん、全くそこにんかつながらないんだけどもそう思ってるんですよ、うん、かりましここでね、うん、あとはですねまあ昔から「つき長い」って言ったら変ですけど あのもはやパラパラ漫画の方に行っちゃった鉄拳くんねああ芸人の鉄拳から、はいはいはい、まさにわ、はいわね、我々のあれ我々からったの鉄拳から取った鉄拳さんね名前をねそうそう、うん、こっち遊びきませんみたいなノリでまああの手がかけられる、ね、ある意味縁もゆかりもあって何回もね共演はさせてもらっているので世界大会と か,、ね、かあのすごいシャイな方なのでいや分かりますちょっと1対1だっ てけさが困っちゃうんじゃないかな。ええー、僕は主体で主役ですかって。ああ困ったなって普通に言いそう。しかもさしトークですから、ね。それはね。<笑>俺が5倍ぐらい喋ってそうだよね。てけさんの代わりにね。まあでもあん確かにだからテーマがあったら彼は大丈夫なんですよ。あまあそうね。そう。あと事前準備ができれば。わ、うんうん、かったわかった。いやまあそれは。 一つの手かもしれ、ね、そうですねだからあの往復すればいいじゃないですか原田さんとお互いのチャンネルを向こうにメリットないじゃんだからいやーいやー俺はあが俺が向こうに出てもらってもごこ困るでしょう俺が何紙芝居するの?」じゃそうそうそう「こんな鉄拳は嫌だ」っつっ て, っつって<笑>キャラクターが全員「ストリートファイター」<笑><笑>それやってきてるで向こう<笑>多分喜んは喜ぶけどな コラボですだから、コラボ。往復しますかお互いっていうね、うん、レイジアーツが全部フェタリティだ<笑><で><笑>でもう即興で作れるからなんぼなんでも漫画にしたら面白いで、うん、確かにね海外で言うとえっと ビ, ビデオプロデューサーっていうんですかね海外で言うと肩書きがマックスっていうんですよえっとねマックス、えー、っとフルネームはですねマキシ ミ, リアンマシミリアンでしょ、うんうんはい、通称マックスらしいですよああそうそう通称はマックスだねマックスって呼ばれてる人っていっぱいいるからさ、うんうん、マキシミリアンね<笑>マキシミリアンって言うと、ん、ね俺マキシミリアンなんか待ってるよ、うん、あのエボとあエボばっかりかな、うん、エボでよく会うよ うん、いやっってて言、ねえー、この間も番組、うん、彼のチャンネルで紹介してくれてて、うん、だから彼のチャンネルから原田のバーを見に来たよっていう彼もねあ固定のファンが彼もどんどんリアクションリアクション系をやってたんですよ、うんうん、そう自分が見た時のリアクションだそれのあれすごいですよ鉄拳にギースが出てきた時の。うん リアクション動画を見ると、彼の素のリアクションが見えますよ。うん、あれ、興奮しすぎてカメラが。手ブレしすぎしまくってるっていう、ね。<笑>興奮しすぎみたいな面白いぞ。百百四十万ぐらい登録者いますか、ね。あ、そうそうそう、あの、ね、結構、ね。固定のファンが多いんですよ。すごい。だって一つ一つのやっぱり映像も。クオリティ高いというか、やっぱうまいすコメントがないですよね。 コメントのの 取, り取り上げ方 と, か と, 割, と割と結構本音ベロって言うからね。あ見ててうんまあ、本音ベロって言うけどそんなに攻撃的でもないネガティブなこと言う時もっていうのが逆にいいバランスなんじゃないですか。うんうんうん、であとリアクションはやっぱり共感できるじゃないですか。うんうんうんうん 原さんわしゃがな出たんだったら、うん、じゃあわしゃがなから来てくださいよってことでねおおマーヒアさんねあっマヒア会社さん ね, さんね遊びきませんっていうのはちょっと画面に入りきらない<笑>でかいですよねあそうと<笑>でかいでかいっすよねでかいですよねだからこの人もね面白いんだなっ、ね、意外と実は番組で語ってないけど、うん、意外としてんう好きなものとか、うん 結構趣向が合うと割とじゃあもう割と共通項は実は多いええー。じゃあお面白い面白いだから喋っててあの人、ね、サマーレッスンが、はあ、俺発表した時に、はいはい「すごい見に行きたいです」って言って番、ね、組のほうちゃんでわざわざ来た来てねやって大興奮して。 俺もう、ありがとうございます。はいはいはい、すごいそうだと思って、その時初めて会って、話したんだけど。はいはいはい、その時はもう、レコでいろいろなんしたんだけど、いや、割とね。いや、まあ、共通項多いですね、みたいな。<笑>あの人、いいところは、これ、あの。撮影時と。カメラが止まった時と、ほぼ変わらないところじゃないですか、ね。ああ、いいですね。それ、うん、あの、だから。全く一緒なんだよ。制作側から。 気に入られるタイプですよ。あら、あれ気に入られてる。あ、で、で、スタッフは。マリアさんのこと好きな人多いと思う。うん、うんうん。それにとってもいいですよ。うん。で、なも変わらないんだよ。そう、え、いいじゃないす。すげえなと思って。<笑><笑>次リストアップしてるのは。うん、あの、毎、まあ、回のように原さんが、はい。 番組中に名前を出す。はい。月刊誌ムーン。ムの。いかに編集長。呼びたい。呼びたいって、呼びたいというよりかは。<笑>あのー、個人的な話をしたい。もうこれはね、はい、申し訳ない。あの。海外の視聴者。海外の視聴者はもう完全に。置いてきぼりですよ。これは、うんうん、日本の人にしかわかんない。ですけど。日本を代表するですね。代表するというか、もう唯一と言ってもおかしくないぐらいの。えー あれはだからそのちょっとオカルト雑誌っていうのは失礼にあたるのかなそうそう、まあね、でもまあまあ、うん、だからまあいわゆるその不思議ははいはい、はい、ず不思議とその世界の不思議を追いかけているですね、えー、雑誌がありまして「うんうんうん、そのムー」というね、うん、もうえっとねもうね1970年代からあるんですよ。ありますねはいはい。うん 雑誌なんでだから怪奇現象とかいう方とかが大好きなねあそうそうそうそうだから特にそれを解明しようとは思ってないですもんねいやあの完全解明までいかないものの、うんうん、あの第一段階の検証ぐらいまではやることもあるんですよ、うんうん、ただそのそうあのそうなんだよ解明しないんで絶対にそ う, そうなんですだってなんだなら解明したらそれがほねその 本当のそういう現象にしろなんか違う要因にしろだってネタな減るじゃないか、うんうんうん、あれは必ず何年後かにやっぱりあったって言わなきゃいけないから否定しちゃダメだしですよ、ね、そうそうそうだからすよから。それこそ世紀末のあの ノストラダーモスのやつもすんごい数特集してて、うん、そうだよ滅亡する滅亡するすすって言い続けたそ う, そ う, そ う, そうで原田さんちに定期購読定期購読のお知らせはがき<笑>はが次の年に滅びるはずのそしたらもう「ムーン」という雑誌もね発売できないはずなのに滅亡すると予言している年のね分の定期購読をね 振り込ませようっていうもうどういうことなのかなっていう<笑>う何回聞いても面白 い, いなその話いやだっておかしいじゃない年末にねあ案内が来たんですよね1999年の時と2012年に滅びるって言われた時と<笑>面白いですよねその話原田さんがムームームームーだからムーミンなわけでしょまあムーミンですよね<笑>ム ー, ー, ー, ミ, ーミーポー<笑>民族の民でねムーミンなわけだから もうこんな毎回毎回言ってるんだったらもう1回もうサッシュトークですよいやー個人的にはちょっと1回じゃ足りんない1日は足りないけどねずっと話したけどね5本撮り5本撮りは向こうが嫌だっていうか<笑>だからできるだけね話したいテーマはできるだ俺も絞るけど、うん、キリがないね、うんうん、オカルト話が今 リストアップしたのがいわゆる文化人系でですね、うん、で僕が考えてたのはジャンルで言うとタレントさんになるのかあのグラビアであったりアイドルであったりまあアイドルの中にもそれこそゲームアイドルみたいな今ジャンルが増えてたり、うん、いろんな方々いらっしゃるので原田さんにとっては完全に初見です。うん